僕のあのイメージは、その普通ね、政治の話して、ええ、こう、なんとかの犯罪とか言ったら、まあ人道に対する罪だとか、あるいは汚職だとか、そういうものを想像する。もっともっステージの高い犯罪になる。ステージじゃないですか。だけど、今日僕が 集,、ま、集めたものは、あの、維新らしい犯罪って何かっていうか、ステージの低い犯罪なかね。喧嘩とか<笑>、金利<毛>とか<笑>、